赞助 「人と人を結ぶつながり絆巡り合い人の力を超えた不思議な力それが天使」。 ありがとうございました。